星「つきあがりの気ーナス見せましょうか街の調べ」「懐かしの舞台のせて」「探しましょう星影のランデー」「お伊勢を」 Inside. You may come to come on with me.